ここからは、今回番組でやっていくコーナーを紹介していきます。まずはこのコーナーミラにお任せはい。ミラ役の私、うん、上田玲奈が、うんえー、皆さんからの疑問に答えていくコーナーですなるほど。機械やネットワークなどのハイテクに関する質問から、そうでないものまで、何でもお待ちしております。なるほどね。上田君に相談をする、えー。そうですコ ー, ナーですかす。 すごチコイいわけでね、<笑>すごい自信だな。<笑>えー、例えばなんですけれども、いはい、今回は初回ということでて、ね、ですね、はい、スタッフさんから例題いただいております。こちらです。えー、パソコンって何の略パソコン。うん。パソコン。うん。パソコンだね。パソコンだね、きっとね。パ頑張れ。パ、パ パ, パソコンのパ<笑><笑> パンチパンチそうソニックソニックココーコーコーンコーン<笑>コーン<笑>コーン<笑>うん<笑>うん、ーんーそうだよ、うーんだよ、最後。うそうなると。うんうん、うーんう<笑><笑><笑>、えーんパンチソニックコーン 正<笑>解<笑>、はい、の略でございます<笑>い、えー、殴った上で音速で飛んだところで<笑>トウモロコシを食べてうんってなってるっていうのがパソコンの略でございま す, <笑>すだからトウモロコシがいっぱいついてるんですねあのー<笑> どうしたキーボードのキーボ ー, ドキー ボ, ー ド, キーボードのこのト ウ, あトウモロコシみたいなだ確かつぶつぶみたいだねバカ野郎<笑><笑>えっとですね僕のもらったこの例題の紙にはですね、えー、答えパーソナルコンピューターって書いてますけれども あ, あの上田君が言ってた世界ですやっぱりコーンだからそ う, そうやっぱりコーンだからやっぱりの意味がわかんないですけど<笑><笑>こんなコーナーです<笑><笑> はあははっ 用そこで、えー、その2人を演じる私たちも息が合っていないといけない。うん。やるはず合うはずいうわけで、えー、皆さんから私たちへのお題を送ってもらいせーので答えていくコーナーでございます。うんうん、えー質問や○○〇〇の時のセリフなど基本何でも OK ですということで。はい。うーんこ試しにやってみないとね。そうですね。 やりましょうえななんですか刑事ドラマといえばせーの<笑> ないんだけどね内容的には<笑>危ないでかですよあ危ないでかが高戸祐二なんですかそうだよあ<笑>ああねそうだ あ, あそうだよ俺忘れてたよすげえ若いんだもんね上田君ね<笑>あのー、年齢はそうですねちょっとそうだよあのはい忘れてたえ刑事ドラマといえば刑事ドラマは、うん、ボスとかえー、相棒相棒ね あーやっぱそうなるんだお母さんが見てましたボス相棒そこだったのかはいまあじゃあじゃあそれを言うよね普通ね<笑><笑><笑>確かに確かに<笑>タカとユージに惑わされました<笑><笑>ああそうかうーんとなんだろう俺が悪かった<笑>悪い悪いユージ、うん、ユージですユージです<笑><笑>私はユージです<笑><笑>私ユージになります<笑><笑>じゃあ俺がタカだ<笑><笑><笑> OK ユージ あ、なんか言うんですか私。行くぜ、高くて高いくぜ、うん。すんげえ高い声で言って。高い声であ、あ行くぜ、高あれ行くぜ、高 !OK, あ、なってですね。<笑>あの、多分ね、合わないです、きっと<笑>。<笑>それを楽しむコーナーです。これは。<笑>はい